え皆さんこんにちは星撮写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申しますえーとですねこちらにあるですねシグマさんからお借りしてるレンズがありましてこれあの、新商品の6600の F4.5 から 6.3DGDN スポーツというレンズをお借りしてます今日はですねこのシグマさんの6600で星を撮ってきましたっていうだからもう単純に結造性能ですよねを えー、レビューしていいいきたいと思いますそれではいきましょう L マウントのカメラ持ってるのはこの今 SIGMAFPL と今この動画を撮ってるパナソニックのルミックス S5 なんですね なのでオートフォーカスが強いカメラって私 L マウントではないのでレビューはできませんで単純に星取ってきたんでね、えー、それの写真を見ていただいて皆さんにこのレンズね す, すごいレンズようんすごいレンズだと思いますっていうのをお伝えしたいと思いますこのレンズ1ヶ月ぐらい使わせてもらってたのかなで今見ているのが フォトショップライトルームの画面なんですけども6600で撮影した写真で今くくっているところですでずらーっといってねあーなんかあこんなの撮ってたんだって今ちょっと思ったりもするんですけどまあこういうバラ成分とかさ、えー、撮ってたりしましたあのー、ボディは全部シグマ FPL ではい、撮ってましたでこれ見ようかこれあれですね ZTFZTF 彗星ですねえーと1月 21日に撮ったやつですね。えっ、ー、と太陽を通過して一番燃え盛っている時に来た最初の、えー、土日の新月期っていう感じでみんなこの時期撮ってたんじゃないかと思いますけどねこうこの今これ画像処理してないデータですけどで見ていきたいのは結性能です、えー、とこれは今右上を見てみると。 えー、感度 6400600mmF6.3 開放ですねこのレンズの開放で60秒という露出で撮影しているものですでパッと見た目ねちょっと周辺原稿ってのは若干あるなーっていうのは分かると思うんですけども、えー、さて開放で 600mm 側でどんな結合性能なのかということをアップしていきたいと思いますそれでは恒例のいきますはい中央うん いや鋭い鋭でで、すよとても鋭いで周辺これ<笑>これねこれすごいよこれすごいよあのね天体望遠鏡並みじゃないかなズームレンズでオートフォーカスを手ブれを押せってねこの余計なレンズが挟んでいるにもかかわらず周辺でこれだけ点で取れているっていうのはすごいことですよあ言い忘れましたこれあのー、赤道儀で追尾をしていますので。 60秒露出していますが星空をこう赤道儀が、ね、追いかけてくれてるっていう状況ってことですねこれねすごいよ結構やばいこれオートフォーカスまあいいよねみたいな話とか手ブれ補正効くよねみたいな話プラスやっ結像性能もねすごいんですよこれまあフォーカスはもちろんマニュアルフォーカスですけどすごいよこれ。 なかなかここまでの望遠レンズ見たことないですよね。まあ、いい値段するからね、シグマさんにしては結構いい値段するじゃないですか。だから値段かけ、値段をこうね、コストをかけてきただけの価値のある性能じゃないかなというふうに思います。ちなみにね、参考までにその天体望遠鏡並みっていうけど、天体望遠鏡ってどんな画質よって多分思うと思うんで、なんか見せてみましょうか。えっ、ー、とですね。 ご覧いいいただててるののが、えー、M42 オリオリン大雲っていうものですねでこっちがね、えー、と SD81S っていうビクセンの天体望遠鏡なんですけどあのね正当な評価にならないんですがこっちが SD81S でこっちが6600ですね、まあ、だいたい焦点距離近いようなとこなんですけどあのー、SD81S の方がですねフィルター入れてるんですよこれちょっと なんかフィルターなしのなんか似たような焦点気泥に作例がなくて申し訳ないんですけどこっちがです、ねえー、天体写真用の干渉系フィルターを入れてるのでだいぶ色が違うんですけど。はい でね、何をこれ見せたかったかというと天体望遠鏡ってねレンズ枚数が少ないんですよ3枚とか4枚とか多くても5枚とか6枚なんでそのレンズ枚数が少ない分光のロスとか像の劣化とかが少ないのでこういうレンズ枚数の多いオートフォーカスとか手ブれ補正とかのついた、えー、カメラ用のレンズと比べると設計的的にに絶対的に有利なのねでもそれと比べてどうなのかっていうのをちょっとお見せしたいんですよこれが 今拡大してますが天体望遠鏡の製造この星の大きさとかですね覚えててくださいねでこっちが6600これ ど, どうどう思いますこれあんま変わんないよねこれねすごいことだと思うんですよえー、とでね周辺もちょっと見てみましょうか天体望遠鏡6600 天体望遠鏡6600ちょっと完全に同じ構図じゃないので比較はしにくいかもしれませんがこの色の濃い方が6600ねちょっと緑がかってるのが天体望遠鏡の方です。でこの星の小ささっていうかね鋭さ見ていくと負けてないよ、ね、うん露出時間が天体望遠鏡の方が多いんでちょっと星がふわっとしてる感じがありますけど。 とりあえずねあのー、分かる人は分かると思うんですけどこれねすごいレンズよこれはいとてもいいレンズですこれねだからパッと見た目これね天体望遠鏡で撮ったんじゃないんですかって言われてもまあおかしくないっていうかカメラのレンズもここまで来たかっていう感じですね で, でこれがね、60ミリ側かな ?60 ミリ側で撮影したやつですね。ちょっとホワイトバランスを整えましょうか。あ6、いいじゃん、60ミリも。いいじゃん、60ミリも。あ、でも60ミリ側だと周辺がそんなに良くない感じするね。これ、私がピントミスってるんじゃないよね。真ん中はめちゃめちゃ鋭いけど、 周辺は6 0ミリ側はそうでもないのかなえー、と6 0 m m 2 0 0ミリぐらいになると2 0 0ミリぐらいからもうだいぶいいねだいぶいいね自分のピント合わせのミスとかじゃなければ望遠になればなるほど、まあ、周辺像が良くなるように設計されているのかもしれません 自分の撮影結果がまあ間違ってなければという話になりますがあ、これ 60mm、ね、60の別の写真があったのであーでもやっぱりそうだね 60mm 側だとこうなんかい色収差出てるもんねこれ10倍100倍で見てますけど中心はシャープとあ やっぱり間違いないいなみたいですねこのレンズは 60mm 側はその周辺の結像性能ってそんなによくなくて中心に寄ってますよとでも 600mm 側までがっつりいくともう天体望遠 鏡, 鏡並みの性能が出ますよすごいねー周辺までがっつりてんだねがっつりてんですよ周辺までまあそのスタートのね 60mm ぐらいから使えるのでなんかあのあるいはホームページとか見るとなんだっけあのブルーインプラスとさこう 飛行機のなんていうの煙と飛行機ブルーインパルスと一緒に入れるには6 0ミリが最適だみたいな感じのことを書いてあったと思うんですけどね一応野鳥の写真も撮ったんだけどねこれこれ山柄だっけ山柄うん PO ってシグマ FPL で撮るのは結構厳しかったですけどまあなんとか撮れましたねああやっぱ いいいね、うん、という感じに な, ります、はい、なんかベラベラ喋べっても長いのでまとめるとシグマの6600非常に素晴らしいレンズです。で星というですね、えー、究極の天像を撮影して、えー、見て感じたことっていうのは 60mm 側は。 中心はシャープだけども周辺はちょっと色しゅうさがあったりとかあのコマしゅうさが若干ありますよということで望遠になればなるほどまあ私の写真だと2 0 0ミリぐらいからですよね6 0 0ミリぐらいまではもうバリバリシャープな感じで、えー、星天体写真も使えるぐらいのものになってきてますよということですね。でこれね結構便利なのがロック機能ねあのいろんな焦点距離いろんな焦点距離でこうロックして。 このレンズがずり落ちないようにねこれ上を向けてもレンズがずり落ちないようにっていうような設計になってるのでそこはねすごくやりやすかったですはいそれでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー